90秒でいろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、ニューヨークのヨーク系、何の心みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。来週はニューヨークに行ってくるわ。あとはよろしくね、顔文字くん。またそのパターンですか。すぐにいなくなっちゃうんだから。いいでしょ、別に。ところで、ニューヨークって新しいヨークって意味ですよね。そうね。 17世紀イングランドのヨーク港、後のジェームズ2世にちなんで、イギリス人がニューヨークと名付けたのよ。その前は、オランダ人が入植していたから、ニューアムステルダムと呼ばれていたのよ。そうなんですね。ちなみに、北関東や東北で見かけるスーパーのヨークデニマルは、ニューヨークとは関係なくって、伊東洋華ーの関連会社だから、ヨークとついているのよ。いや、あの鳩のマーク見れば、誰もニューヨークと関係あるとは、思いませんよ。お 東洋ー道ーは、創業者が羊年生まれなことと、銀座で繁盛していた日華堂の彼女から命名されたのよ。以前はセブンイレブンの親会社だったのは、有名な話よね。へえ、セブンイレブンはイトーヨーカドーの子会社だったんですね。今は同じグループ会社になっているわね。じゃ、ともかく私はニューヨークに出かけるから、チャンネルの宣伝とか、高評価クリックのお願いとか、しっかりよろしくね。え、来週じゃないんですか あ、ちょっと、ひより先生。